ダンスコンサルミレクシです。えー、私たちは東京から来まして、今この中このコロナの中でこのようなお祭りができることは非常にありがたいと思っております。主催者の方々と来られていただいた方に心から御礼申し上げます。ありがとうございます。はい、あと私たちは女性だけのチームなんですけれども、あの男性に負けないように心だけは体も頑張ってたくましく華麗に踊りたいと思いますので応援してください。 はい、よろしくお願いします。はいま。根本兼陽樹。 ダンスカンパニーレイカ組の皆さんでした女性ならではの力強いレンズありがとうございました